はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね。僕の動画では珍しくうどんの撮影に来ております。僕もね、まだ現地では食べたことはないんですけれども、全国的に有名なぶっかけうどんの発祥と言われております。まあ、これね。諸説あるんだけど。<笑> あの倉敷市にある古市さんっていう有名なうどん屋さんがあるらしいんだけどそこのお店が監修したお店が埼玉県にあるということで倉敷うどんのね特徴なんかも少しお話をしながら食べていこうと思いますということで本日訪れてるお店はこちらでございます倉敷うどんぶっかけ山本商店さんでございます 本日はですね、こちらのお店でご自慢のぶっかけうどんをはじめとしたいろんなね、メニューいただいていこうと思いますので早速ね、店内の方に入って注文していきたいと思いますということでただいまね、店内に入ってまいりましたお店自体もね、オープンしてから7月で1周年を迎えるという新しい店舗なんでかなりね、お店自体もきれいでございます で、今ね、まあ、お昼過ぎの2時なんだけど幹線道路沿いってこともあって結構ねお客さんも入られてるんですよまあ、今回はねちょっと撮影ってことだったんでちょっと席を離していただきまして、まあ、特別にねおしゃべりをしながら撮影をできればと思うんですけどもひとまずねちょっといろいろとメニューを頼んでいこうかなと思います今回はねまあ、ちょっとメニュー表を見て選ばせていただくんですけども基本的にはねお店の入り口の前に券売機がございますのでそちらで食券を買って、えー、商品を購入する形となっておりますで改めてですねこの うどんまたですねここの山本商店さんを監修された古市さんというお店が先ほどもねお話しした通り諸説もちろんあるんですけれどもぶっかけのうどんを初めて、まあ、メニューにしたと言われておりましてそのぶっかけという名前もね商標登録を取ってるぐらいなんですよなので、まあ、いろんなメニューがあるんだけどひとまずねこの名物でありますぶっかけを食べていこうと思いますということで例えばね 一品目のメニューが到着いたしました。まず最初にね、頼ませていただきましたのが、ぶっかけ天盛りセットでございます。監修店であります、岡山の古市さんの方では、天ぷらはね、セルフで作り置きのものを取っていくらしいんですけれども、こちらの山本商店さんは、毎回ね、揚げたてをいただけるってことなんで、ちょっとね、サクサクのうちにいただいていこうと思います。いただきます。 これねぶっかけの食べ方なんだけどもうね全部具材ごと混ぜてタレを染み込ませて食べてくださいってことだったんでわさびもしっかり入れてああうずら卵を溶いてちょっとこんな感じでうわうどん全部混ぜるとこんな感じでございますめちゃくちゃうまそうだなこれひとまずうどんからいただきます こちらのぶっかけなんだけど、オンとヒアで選べて、今回はね、まあ、夏ってのもあるんで、ヒアで注文したんだけど、コシがね、すごいっすね。しっかりとうどん自体も締めてあって、かつ、こうね、倉敷うどんっていうのは、結構ね、だし自体が甘めに仕上がってるみたいで、ヒアにしてもしっかりと甘みを感じるし、だしも感じるしで、ものすごい絶品ですね。 そしったらちょっと天ぷらもいってみましょうかでこのね天ぷらのセットなんだけどエビとちくわは固定らしくて今ねこれさつまいもなんですがこれが若干変動する場合があるみたいですちょっとエビいただきますねやっぱ揚げたてが一番うまいねうん天ぷら食べてからのうどんと。 セットは無限だ今回ね大盛にしたんですけど何杯でも食えると思うちょっとねこれついてるだしにさつまいもをつけてうんうまっもう絶対このぶっかけのだし汁にさこんな感じでひたひたにつけても う, うまいよねうん 岡山のの人はいつもこれ食ってんのねめちゃくちゃうましいんだけど<笑>さっきねお店の方に聞いたらじゃあね卓上にございますだし醤油を使ってこのね天ぷらを食べるのもおすすめってことなんで一たそのおすすめの食べ方をしてみますかこれでいただきます これね醤油自体にもかなり名前の通り出汁が効いてて甘みの強い醤油なんで揚げたての天ぷらの油に合う。 倉敷 う, う, うどんっていうのは結構ね海苔だったりとかネギだったりとか薬味具それが豊富なん で, で最後のこの汁がめちゃくちゃうまいんだけどうん揚げ玉がいい味してるわうん、まということでただいまね一品目にいただきましたぶっかけうどんの天盛りセット完食でございますおごちそうさまでした とただいま で, ですね2杯目注文した商品が到着しておりますまずこちらねうどんが梅おろしぶっかけの大盛りということで梅干しからしそに大根おろしなんか入ったこれからのね時期にぴったりの商品でございますでこれに合わせてねミニ丼セットを注文させていただきましてえ しそ天ぷらが乗っててさっきね注文させていただいた天ぷらセット、まあ、あれも3種入ってるんだけど、まあ、天盛りでもミニ丼セットでも値段変わらないのでね皆さんもね是非お好みでこのセット商品頼んでみてください、えー、ということでねこちらもいただきますちょっとこちらも全部混ぜていきますかあこれも絶対うまいやつだねちょっと見てよこれこのさ梅干しをしっかりと絡ませてめっちゃくちゃ めっちゃうまそうじゃないんんんんうんうんもうんうんうん、皆さんこれマジで頼んだほうがいいです倉敷魚丼の特徴の この出汁が甘いで結構濃いめってこともあって梅干しとかしそとか香りの強い食材を入れてもねお出汁の香りそれが負けてないのでお互いいいとこどいいみたいな感じでバランスがよくてねこれ本当にうまいですねうんうちょっと天丼もいっちゃいますかうまっす あーうまっちょっとさこの天丼みんな見てもらいたいんだけどご飯にもさ天ぷらにも惜しげもなくこの天だれがかかっててどこくってもうまい天丼なんだけどうま<笑>うまい はね、ぶっかけ2杯食べましたけどぶっかけだけでも7種類あるんですよデフォルトでねでそれ以外にもざるうどんとか釜玉うどんであったかい汁うどんもあったりして、まあ、メニューも豊富なんでね通ってもね結構いろんなメニューをローテーションして楽しめそうですねうんうまいうまうん ということでただいまね、えー、2杯目にいただきました梅おろしぶっかけとこのミニ天丼のセット完食させていただきました<笑>ごちそうさまです次がねちょっと 最後のメニューにしようと思うんだけどオープニングねカメラマンいたじゃないですか今日も実はですね前チンに来ていただいておりましてせっかくねこの美味しいうどん食べるんだったら是非ねちょっと前チんにも味わってほしいと思うので3杯目は一緒に食べてねちょっと感想を話し合いながらこのうどんね食べていこうと思いますなので僕の意見が嘘っぽいと思っている人はこれが本当だってことがこの3杯目で分かるんでご安心ください<笑> とということで、えただいまね3枚目到着いたしましたえー、僕が3枚目にいただきますのは夏季限定でまあ、つい先日に販売が開始されたそう な, な のぶっかけとということでこでれ、ね、なかなか関東の方とかでは、ぶっかけ納豆って見たことないと思うんだけど、倉敷の方では結構メジャーな商品らしくて、朝とかにね、これを食う習慣とかもあったりするので、ちょっとね、どんな味かっていうのを確認してみたいと思うんですが、えー、マイチンの方ももちろん到着しておりまして、これ、ね、ちょっとカメラで狭いんだけど、マイチンがぶっかけの天盛りセットだよね。はい、そうです。<笑>見てて、ちょっと食べた食べたかった<笑><笑>。ちょっと、いただいちゃいますか。いらっしゃいいただきます。 いただきますはいうまいうまい甘 い, です、ね、さあ甘いでしょ、うん、だし甘くてうまいよねそれこさっきの梅とかの話なんだけどさ普通のうどんで結構納豆入れるとぼやけるけどこのだしだったら絶対うまいと思うんだよね、うん 甘めのタレに生姜がおろし入っててそれがすごい合うわうんこの麺でさ結構おシが強いじゃないこういう麺食うとうどんはのどこしっていう意味が結構わかるよね飲み込む時の感覚は心地いいよね この辺りでね、ちょっと頼んだ天ぷらをご紹介していきましょうこちらがですね玉ねぎ天ということでいわゆるかき揚げとは違ってもう玉ねぎオンリーのやつなんだけど結構でかいよね<笑>でかいよねうまっなんか甘いわ 玉ねぎが油気でもいいから中もねじっとりしてなくてねうまいこれはだし料理じゃないかなこの天ぷらちょっと一回だし料理しちゃうと塩に戻れなくなるんだけど<笑><笑>うん続いてこれ鶏天かないっちゃおう これカメラ越して伝わるか分かんないんですけどこの火入りもピンクってほどじゃないんだけどほんのりと赤みがかってて柔らかさが残るいい塩梅でこれはねまた柔らかくてうまいですよ。 まあ、ちょっと関西の方はねあまりわかんないんですけど甘めのお醤油とかだしの文化ってやっぱ関西方面とかってあるから関東の方はね慣れ親しんでない部分はあるとは思うんだけど逆に言えばここでしか多分ほんとに食べれないからこれ一回食べたらまた行こうって思うよねまあ、でも関東生まれの2人が揃って違和感ないっていう中で多分違和感ないんだろうな関東の人でも。 今ね、ちょっと僕の方はうどんをほぼ食べ終わったところで、ね、最後の天ぷら行きたいと思うんですが最後にいただくのが原木しいたけ天ということで俺の顔がでかいから分かりにくいかもしれないんだけどこれねめっちゃでかいんだよ<笑>普通のしいたけの倍ぐらいは傘大きいよねそこもいただきますね<笑>あれこれちょっと天ぷら1位かもうまっ 一番目が輝いてるかな<笑>今日一番輝いてるでこれだし醤油とかけたらめっちゃうまいんじゃない<笑>一杯やりたいね<笑><笑>うわこれ美味しい<笑>噛むとしっかり肉汁が出てくる肉汁じゅわじゅわ とただいま で, で, ですね、えー、3枚目にいただきましたこの夏季限定の納豆のぶっかけうどんそれにね天ぷらもいただいてきましたがめちゃくちゃ美味しかったでございますごちそうさまでしたということで本日はですね 倉敷うどん、も本場のものをそのままいただける山本商店さんで、美味しいね、おすすめのぶっかけうどんを3種類いただいてきましたが、マジでよかったです。正直、今回ね、お店に来る前に倉敷うどんってどんなものなんだろうと思って調べたところ、おだしの甘さとか、だしの濃さとか、いろいろ書いてあって、関東のうどんっぽくはないので、どんなものなのかなってちょっと想像つかなかったんですけど、実際に食べてみると、一回食べてみたらこう分かる、この癖になる感じ、また食べたいなっていう気持ちが湧いてきてて、 本当に、ね、あの撮影云々なしでもう一回このうどん食いたいなとそう思わせてくださるような、ね、本当に美味しいうどんでございました。 こちらのお店はですね、おっきいね、幹線道路沿いのお店ではありまして、駐車場もね、かなり広いので、ぜひね、気になる方は車でお越しになって、僕が美味しいと思ったら関東でここでしか食べれないんじゃないかと思う倉敷の本場のうどん食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。またですね、サブチャンネルの方なんかも最近指導しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは、次の動画でお会いしましょう。じゃあねっ。